はいこんにちはこんにちはバーディ取る県の姉がもスカーメイク山本まおですよろしくお願いしますねえ<笑> な, な, な, なん か, <笑>なんですかあれで す, <笑>ですか自己紹介ですか自己紹介はいバーディバーディ取る県バーディ取る県福岡出身なのでちょっと方言入れたいなと思って、うんうん、バーディ取る県はねがもスカーメイクで今年七十代を出したいなと思っているのでちょっとバーディ取っていかないと出ないので っていう感じの、ノイズプレイで す, です、ね。ありがとうございま す, す、はいはい。はい、久しぶりの山本真央ちゃんです。はい、よろしくお願いします。そう、久しぶりのリンゴールさんの youtube なんで、ちょっと、はい。時、は、々、い、ド, ドキ。ド キ, ドキしてますと。ドキドキしてます、はい。ですが、あいにくの外は雨なので、今日はシミュレーションで。ちょっと一人で、プレイしていきたいなっていう感じなんですけど。真央ちゃんといえば、アイドルをね。 やってて、そうですね。で今はゴルフ関係の仕事を中心に、そうですね。頑張って。東京に来て、はい、うん、アイドルやって、今はもう卒業して、もうゴルフ中心でやっていっております。はい。はい、今日はまおちゃんのことをいろいろ聞いていけたらいいなと思ってます。はい、皆さん興味あるかな。<笑> ぜ, ひぜひぜひ見てください。うん、<笑><笑>ぜひ私のことを見てください。見てください。見てください。<笑><笑><笑>はい、ありがとうございます。はいえー、ありがとうございます。 やってもらうコースは、はい、海外のセンターアンドリュースのニューコースを今日は回っていきたいと思いますありました海が見えるコースになっておりますはい、はい、じゃあやっていきましょうはいお願いしますまではお願いしますお願いします 薄か海外のコースってあのグリーン 外より外でもパター打てるって言いますよね。あ、そのぐらいちょっとこう転がるってこと。めっちゃ転がるん。えー、じゃあもうあ残りがどうなん九十三、九十三ということはピッチングちょっとオーバーするかなまあシミュレーションだとちょっとずれるかもしれないけど、いつもはだいたいそのぐらいってこと、ね。はい。はい。ピッチングは百ぐらいです。 いじゃないですかかーいいいい感じじ乗っってるるのも拍手ですすで<笑><笑>ギャラリなちちゃゃゃんと結構正確じゃないですかめごい 正,、ね、正確。 だいたい一メートルオッケーぐらいの設定。はい。ありがとうございます。ということでまず一ホール目はハーネスター。あっさり。<笑>あっさり。半方の三百六十五ヤード。いろいろ今日聞こうかなと思ってる、はい、んですけど、はい、アイドル時代のことって NG ってあるんですか。NG、はい、なんですよ。ね、<笑>え怖い怖い。なんだろう。怖<笑>い怖い。怖い 広いですね。やばい、広い。いやでも性格すごい。曲がりもすごいね。なんか性格。うもうこうだね。完全にこうこなにってる。百七十一。<笑>すごいこの リ, リアルなただ厳しい。 リアルだったらマジで多分お題状ってそうこれ無理じゃないですか無理無理無 理, 無理これ絶対入 れ, 入れないうれどうするんだろうえ、これどうするパーセントは打った距離に対してあのぐらいに落ちますよって言ううん65から75え、これどうしたらいいんだろう本当はでもおすすめのクラブサンドウェッジだから S で行きますちょっと打ってみますうず ーてるまあ、まあまあままあ、ここれリリリアアアだっったらもう<笑>もう無無無理理理ルルはははんプラスってこと登登、うん、え、え敵にはってしーいか。 まあでもあの雑草に入れてボギーはまあいいと思います<笑>シミュレーションブループの良さですね良さ良さ良さ MC、はい、ないって言うんで聞いておきまなんかメモ出してるんですけど<笑>メモしてたんですけど、まあ、え何そうした何何何何何アイドルのことを時代のことを聞けるときに聞いとこうと思ってえ何、はい、まあまあそ ん, なそんな意地悪はしないですちょ知らない方のためにありますけどあの HKT48 に所属してましたはい、はい、ました四年半活動してましたこれ確かあれですねご家族の方が応募出しちゃったとか、ね、そ, う そ, う そ, うそうですよ ね, そ う, そ, うですねそうですよねそうですよねそうですよなんか新聞にまずドラフト会議っていうのがあってそれで親が応募してましあっ、はい、オーディションじゃなくてそうだそうだちょっと特殊 で, そうですメンバーが選んでくれるやつなんだよねででオーディションじゃなくてねそ、はい、そうでそれでれ 決まりまりしたってこう報告もらった時に、はい、もう言われた瞬間ってどんな感じだったんですかえもう、まあ、多分検索したら多分画像とか出てくると思うんですけどこんなんかめっちゃガッツポーズししてました<笑>ガッツポーズ<笑>ーもう な, んかなんていうんだろうダンスも本当にできなくって合宿みたいのがあってもうそこでめちゃめちゃこう。 頑張ってたその全部の思いがそのガッツポーズに現れてると思います多分画像を見たら本当にわかるすごいあれはもうすごいガッツポーズです<笑>っていう感じの思いですなるほどねよっしゃーではないけどよ っ,、うん、よっしゃーではないけどなんだろうなんかわかんない自然と本当にガッツポーズが出る思いふん<笑>どう思ったか自分ももう覚えてないですなるほどねそうでもまあ年やめてもう結構五年ぐらい経つんですけどそう 5年経ってで去年のまあ去年もう1年経つんですけど去年東京に来てでそこから東京でもアイドルまた半年ぐらいしたのかなさ、うん、していただいてでもアイドルはもう卒業してって感じです今。じゃあゃゃゃ終わらせない終わらせない終わらせない終わらせないでそのアイドルやってて<笑>、はい、あのきつかったこと きつかったたななみたいな全全部部です<笑><笑>全部あやっぱ大変なんです、ねまあ、本当にダンスも歌も本当に苦手すぎてもういまだに言われますもんダンス本当に下手だったよねとかファンにファンの方とかもめっちゃいじられるんですけど<笑>、うん、それぐらい本当にできなくって。 でも毎日も練習し続けてそうですいろいろきつかったんですけどでも本当にアイドルやれてよかったなって思ってます今でもねすごいさツイッターとかさ、はい、昔のファンの方とかいらっしゃいますよねすす見てるとそうずっと見てくれてる方がいて嬉しいですそうでねあのゴルフがね好きでまあ昔からやってて、はい、ちょっと今はゴルフ関係ってこう、はい 活躍したいなみたいな感じだったんもそうで す,、ねはい、すもんねそうですよねすもいやめちゃくちゃすごいですよ、はいまあ、今もうなくなっちゃったからあれですけどです、ね、あれに出れるってすごい光栄です本当にまあ僕は勝手に山内スーランちゃんと<笑>、はい、ちょっと対決してくんないかなって勝手に思ってそうしたなんか一回何でしたっけ<笑>ツイッターかなんかに誰かが選ぶゴルフ女子ランキングみたいな、うんうんうん、スズランさんが1位でワンが3位ぐらいで、うん、いつか本当に対決したいなって思ってます ででもそんんななすねねどうなんですか、ね、1回も多分一緒に回ったことはなくてああジョジョ エ, エンカップさんで一緒にお会いしたぐらいなのでいつか機会があればいつか、ね、山本も喧嘩かを捨てるとか言うああそう<笑>確か<に><笑>まあ一緒に練習でもいいのでちょっとお会いしたいです。本当にああ はい、いいっすね、うん、やってるうちにもしかしたらそう本当に、ねうん、つながってくるかもしれないんで、はい、頑張っていきましょう、はい、鍛えていきます、はいまあ、まずはここのホールを<笑>そうです、ね、<笑>パー5はいパー5あっ お惜しいあ惜しいじゃな い, 惜し い, い惜しいじゃない惜しいじゃない<笑>いやいや、シミュレーションモルフバンカーってどうなんだろうなってちょっともう気になります切れませんよ、そんな<笑>絶対入れないなんか悪い人に見えちゃうけど、違う違ういや、三百十九ヤード残る五番、はい、とあーラフうんラフだったね、うん。なるほど食われた ああ、確かに70、七十パーから八十パーとかなってるから。ああ、なわれました。ま、た見てなかった。残り百九十、もう一回。でもう実際のコースでも、まあ、こそうだな。フォアフだったら、五番ウッドに回打ってた、ね。 いけいけ、おお。いい、いい、見た、ナイス、ナイス、くし。いい感じ、ね、いい感じ。なるほど。ありがとうございます。ギャラリーいるわ。<笑>ギャラリーいる。ちょっと顔面長映ってないけど、ギャラリーい ま,、ね、ます。二十九の。プラス三十五。上り。超多くなんだ。二十二、三十五、十五セ めっっちゃ売あ打ったあ うん、やばすぎあれえということで、このホーーールルルはダブルボギーを叩いてしまいましままたパパ<笑>パッッッが…がシシミュレーションでもパッドがダメだでもだあ、シリアアなんですよでもこの間なんか YouTube 別の YouTube に出演させていただいた時に。 コメントでもパッドがなーりって書かれててそう、マジで練習するなるほどねそうですということで3ホール終わりました3オーバー